皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月13日、今日は局地への投票を頑張りました。投票ランク3の最大 MP820 がようやくクリアできたので、その続きです。おしゃれさ820は、武器を変えるだけでクリアできますね。素早さ840も、無事にクリアできました。同時に、4周年の局地の方もクリアできました。 器用さ760も無事にクリアできましたそのまま聖職業合計レベル2250もクリアできましたこれで強さの同票ランク3は全てクリアできましたランク4はちょっと意味がわからない数値が並んでいるのでしばらく放置しますついでに4周年の極地もクリアできたみたいなので忘れずに回収しておきます器用さに関しては5周年の極地もクリアできていました 今できるところはここまでですかね。スキルマスターにスキルブックを渡し、マスタースキルポイントを割り振ったところで今日は終わりです。続きはまた時間が空いた時にやりますが、女神の木やレベル上限解放が来るのを待つ方がいいかもしれません。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。